デコは1981年にスタートし年年年がのの節目の年だけど世界は新たに現れたウイルスに今なお苦しめられていますそのような中でこの40周年をどうセレブレートしようか私たちは打ち合わせを重ね合同作品のテーマを決めました それはランの花を世界中の仲間と作って一堂に集めハワイの大自然の中に美しく飾ろうというものつながりを見失いがちなこんな世の中だからこそ私たちはクレイクラフトでつながっているんだということを皆さんに見てもらいたい感じてもらいたいという思いからでした。 今私たちのレッスン環境は大きく変化しています外出自粛で皆さんがなかなか集まれないクラスも多くあると聞いていました皆さん日々をどう過ごしているのか果たして何の政策に取り組んでいただけているのか一時帰国を機にあるクラスを訪ねてみることにしましたこちらのクラスは デコ歴33年の大ベテラン上級講師の尾崎薫先生が主催しています。お教室の雰囲気も明るくて華やかで素敵ですよね。 皆さんありがとうございます。ますえー、今回はデコの40周年のあの準備ということで、あの展示会の企画ご協力、うん、本当にありがとうございます。で今コロのコロナのね、こういう中で本来だったらば展示会を大きく予定してたんですけども、うん、オンラインの方にシフトして、うん、あの準備進めております。 そして皆さんから全国270人ほどの方はお申し込みがあって皆さんの作品のデータが今どんどん届いていてそして海外からも100人近くの方皆さんお申し込みがあってあの準備の方を進めておりますそしてまた合同作品ということでナの方も皆さんに作っていただいてこちらのお花がハワイの方に送られて大きな皆さんのつながりのアーチを作ってそれをムービーに収めてあのその展示会のここ画面の方に。 流しの点になってますので、本当に感謝しております。すね、それで今日は尾崎先生たちのグループ作品があるということで、うん、こちらちょっと見せていただければ。そうです、ね、お話も聞かせていただければと思って、日本から世界にも発信できるようなテーマのものもね、うん。お教室では合同作品に出展するランのクラスも行われていました。ランの制作。 レッスンも行ってくださっていることを知り。安心するとともに、胸がいっぱいになりました。そうですね。あの最初コロナ禍になったときに、やっぱり緊急事態宣言が出て。あの一瞬やっぱり、私自身も教室。少し閉鎖した時もあったんですけれども。まあ、少しずつやり始めた時、それから生徒さんの方も。あのしばらくはお休みしてたんですけど。やはり、あの家で、こうじーっとしてても。 不安の方も募ってしまう。やはり手を動かして、粘土をするってことが大好きなんだなってことを。改めて分かった方も多いと思います。私も含めてなんですけどもね。分かった方も多いと思います。そうですよね。もうやっぱりあの実際にこう展示できないことはとても残念なことなんですけれども。逆を言えば、今この S. N. S. が。こう、あの進歩している世の中で、ウェブ展示って新しい一つの。 なんんかか時代の流れっていうんですかね展開できるってことはまた違う方向にこれがこう伸びてくるかもしれませんしあのウェブを通してこうお互いにこう作品を見合う場所っていうのがなかなか会場まで行けない人にとってはこれはとてもいいあのチャンスなのかなとも思いました。はい 素晴らしいですよね。もう想像しただけでなんかワクワクしてきますよね。あのこう見えないけどなんか想像できるもの。 いいうのはなんか楽しいですよねある程度私たちは本当主婦なのでこう小さな目標っていうんですかね今回はその40周年のウェブ展示が小さな目標になったわけですねこのコロナ禍でそれに向かってまたグループ作品をやるっていうことで参加した方はまたその目標に向かって自分なりにこう一生懸命やるっていうこと。 自分なりに頑張ろうっていうのがこうできたっていうんですかね目標ができたそれに向かって頑張ろうみんなもやってるから頑張ろうっていうのはまあととても意義のあることかな作った時の満足感達成感で飾った時のこの楽しみ喜びっていうのがあのやっぱ手作りにはね絶対にあるものだし買えるものではないお金では買えるものではないなっていうのはあのもう改めて思いますね。 うん、粘土やっててよかった、こんな状況であっても、デコを愛し、創作への思いを一つにして取り組んでくださっていることを知り、心から嬉しく思いました。 神奈川県平塚市海にほど近いあるお宅科を訪ねしました。レコ創立当時からのメンバーで上級講師としてこれまでたくさんの生徒さんをご指導いただきました高倉信子先生です。お邪魔しますね。はい。すいません。ここからでいいかしら。はい。失礼します。どうぞ。うわあ、すごい。ここが聴いてた先生のアトリエですね。 まあ、あって嬉しいですありがとうございますようこそ遠いところにいらしていただいてすいません、まあ、本当に嬉しいです、まあ、ちょっと中にいいですかはい、まあ、ちょっとじゃあ中に入らせていただいてうわーすごーいこれでこの作品全部ですね教室兼アトリエに所狭しと飾られている作品はまさにデコの歴史そのものです こちらの高倉先生、なんとデコで配信しているオンラインレッスンをすべて受講されているのですよ。お年を召した方からなかなか難しいというお声もいただきますが、高倉先生はとっても前向きに取り組んでくださり、今回行われる合同作品のランの作り方も配信で受講なさっています。高倉先生、これタブレット見ながらやってるんですね。すこのアイパッドで。はい。 まあ分からない時これまた止めて戻していって戻してってできるからね。はいううん、いつもね早いんじゃないかなとかいろいろ思いながら作ってるんですけどそれは大丈夫です、はい、よかった。 要 所, 要所、うん、あの作る順に、うん、あの箇条書きにして大体いい順序立てて書いてノートに、はい、書かれる、ねはい、それで、うん、あとはあの完全にあのできるようになったらあの整理して、うん、一応全部ノート整理して、うん、それで一回もう一度見て、うん、それでこの。 配信がなくなってもノートだけでできるようにできるようにまで持って帰 っ, ってで、これはやっぱり繰り返し繰り返し見られるから、はい、ノート取った後もまた戻って見られるってことですよね、はいはいはい。ここまで実際に作られてるから、はい、これも今回の新しい作品ですよね。一番最新のピンク色、はいはい、すごい。ここまで全部作られたんですね。あ、うん、実際も、はい、問題なかったですね。はい、すごい先生も本当感激しちゃいます。<笑> す、ま、べ、あ、て の, あのこう今までの配信になってからですけれども、まあ、対面はもちろんのこと始めできるかしらっていうことであの本当に不安でしたけどやっぱりあの通わなくていいことを思うとまたこれはこれでやっぱりありなんだなっていうことであの今やっぱりこれからは。 あの変わって時代が変わっててくるんじゃないかっていかううふうに考えてます心からデコが好きで新しい取り組みにも熱心に向き合ってくださる高倉先生こうした取り組みの一つ一つがハワイでのランの作品へとつながっていくのかと思うと私は本当にその日が楽しみになりました。 日本会員の作品が東京本部に続々と送られてきました。 この花って一番難しいんですよねあランってすごく技術がいるのでそれなのにここまで完成度高くこのつなげ方から色塗りから本当に丁寧に作ってくださっていてもう感激です感謝ですねどれだけの時間をかけてこれを作ってくださったのだろうというところで本当に今あの花子先生も言った通りに本当に難しいお花なのでここまでクオリティが 高いももののをどの箱をど箱開けても出て出くるんですよ本当に感激ですこれが一つの大きな作品に仕上がる日が本当に楽しみで皆さんに見ていただきたいなと思ってます日本本部のみんなが一輪一輪大切に梱包したランのすべてはこうしてハワイに送られました。 2010年にデコクレイクラフトアカデミーハワイ支部が開設されこちらハワイのスタジオでは地元の方々のクラスから海外支部講師の方々のサポートをしています。 共同作品の欄、胡蝶欄、シンビジウム、カトレア、バラが800本近くほどハワイのスタジオに届き始めましたこれらを一本一本手に取り、皆さんの顔を思い浮かべどんなに離れていても心はつながっていると感じました いよいよ巨大アーチの組み立てる日が来ました。 合同作品のアーチを組み立てる会場はオアフ島モクレアノーシュアにあるディリンンハムランチ 2,700 エーカーの広大なハワイの自然があふれるロケーション空に向かってどこまでも手を伸ばそうとするココナッツツリー葉の一つ一つに豊かな命の営みが宿る植物たち 神様が与えてくれたこの場所に私たちみんなの思いを作品として飾ることにしたのです。 800本ほどのランのアレンジメントを取りまとめてくださったのが地元のフローーリストパッションルーツデザイナーのシリンのもとチームが団結してくれて総6時間かけてアーチの組み立てからグリーンのインストレーションそして800本のランの巨大アーチが組み立てられました。 I'm excited to find each other. Yeah. ランのあまりの完成度にプロのフローリストが本物かと驚くほど私はとても嬉しく誇らしい気持ちになりました。 この2年間の間にさまざまな生活様式に変化を与えましたが私たちに大切なことも教えてくれましたそれは国の垣根を越えどんなに離れていても心はつながっているということです Flowers bring us together. この一つの目標を クレイアートで表現しデコ40周年のこの合同作品を通じて世界中の仲間が少しでも不安や心配から解放され作る楽しみ喜びを見いだし明日への希望にしていただけたらという私たちの大きな願いがつながり合同作品を作り上げることができました。